はいいから人らしの人たちはもういいから邪魔邪魔邪魔今取材中千代さん声明、はいはい、の, の概要をちょっと読みましたけど、はい、えっ、ー、と自分はその差別主義者と公的に認定されてな い, と,、はいはいはい、というふうに返したけど、はい、石橋さんも別に局者とか公的に認定されてないけどそれを矛盾はどうするんですか、えー あ極左でもう明らかに極左じゃないの。いやそんなこといやいやじゃあさいや本当はっきりするから。うん、裁判ではっきりしようよもう一つあのー、先生はやっぱり自分がネオナチ運動をやってきたということをまあ誇りにしてるじゃないですか。いやネオナチって言ってないからね。いや言ってるってる俺との討論で言ってるもん長いことネオナチ。いやだから今は言っ て, 言って今はもう非暴力宣言だからネオナチじゃない。ネオナチネオナチ運動をやってきたわけだから。だから今は今は違うって言ってるでしょ、えー。差別主義じゃないネオナチ運動はないんじゃない。い そいやだっても う, そそもう非暴力宣言してるんだからだそれはでうんよくんのよくよく呼んでくれでったよ、ね、非暴力宣言してるんなだよ昔のこと何十年前のこと言ってんだよじゃ あ, じゃあ<笑>そうや<笑>